今日のごはんは野菜炒め、どさん肉、金ン菜春菊、それからこれはもやしとネギですね。うん、で味噌汁とごはんで食べます。なんかね、調べたんだけど、金ン菜ンサの時聞くのは、 ベータカルシン、風邪予防、美肌、がん予防、ビタミン C、抗酸化作用、カリウム、むくみ予防、カルシウムもあるんだって。えー、甘、ま、じんですね。では、いただきます。 うん。えすみませんお前はすみませんお前鍋に染いるぞ。 新年生これ、ねですよね、<笑>まあ前回はがんの血管診断が出る。 全然そうだったんで、バカなことしましたけども、シビックブルが続いてきました。 うまい。 応援しますね。あの、舌がないから。ご飯をうまくちょうずできないですよ。だから、よく気管に入るんですけど。 ススの風味がすごく結果、チューズもない。<笑> じゃあ。<音楽><音楽><音楽> 治療で味覚をなくして一念に則すと食べ物の味が何もわかりませんでした。何を食べてもまずいんですよ。本当に。 まあ医者にしてもそれは。 こ《<笑>このご飯なんか絶対食べませんですよ》 Ноль,、ну, ноль,、ну, ноль.、Ну. マジかさ、ご飯が。 Machin' URL. しんどいしないもんそうさ。 ホ本当に野菜が充実してるよ。 you、uh -huh.